はい。皆さん、こんにちは。筑波大学のアレエナです。これは、えっと、情報科学類のプログラミングチャレンジ第3週。今回のテーマが、えっと、探索アルゴリスム、search a l g o r i t h m ですね。まあ、あの、今週のテーマに行く前に、ちょっとなんか先週のあと復習と連絡をします。まあ、先週が、えっと、データ構造の授業で、 で、主なテーマ、主なトピックが、あの、まあ、あと、Linear Structure 戦のデータ構造、アレイとかベクトルとか。で、見た、あと、前回の授業で見たんですけど、アレイとかベクトルとか、まあ、簡単なデータ構造なんですけど、よくプログラミングチャレンジに便利になります。で、あの、それをよ、うまく使うために、えっ、ー、と、その、 自分の好きなプログラミング言語 C の SDL とかあの Python のライブリとか、えっと、どうやってそのアレイをソートするか微分探索をするかとかを、まあ、調べておくといい。あとはあの機構図マップとセットについて勉強しました。それはまあなんかそのデータのクエリが多い問題に対して課題なしてなんかマップとセットとかはなんか早くデータを追加したりクエリすることができます。 そして、っと、なんか、データ構造2つの実装を勉強しました。1つは、Union Find Disjoint Set, UFDS ですね。UFDS がいつか使うというと、あの、いくつかのデータポイントを複数のグループに分けたいときだと、まあ、UFDS が有効で。で、UFDS の実装は割と難しくはない。ので、ぜひ使ってみてください。で、あとは、セグメントキーのあと勉強もしました。 セグメントキーが、えっ、ー、と、min range query, max range query のあと問題に使えます。ただし、min range query、えっ、ー、と、セグメントーは UFDS と比べて実装はちょっと難しいですね。で、えっ、ー、と、先週の課題、どれぐらいときているのか、このテーブルで見ますと、まあ、あの、第1種目と比べて、 だいたい40人ぐらい、えー、とアーミーバーツを解けてみました。ま, あ、まだあと 5,、えー、と5日間がありますので、まだ解き、えー、と問題を解けていない人はぜひやってみてください。アーミーバーツ と, とグリードスセスは あ, のあまり難しくない問題で、でファイルフラグメンテーションは今日は少しファイルフラグメンテーションについて、えー、と解説します。w a r っという問題がと UFDS の実装で、 できる問題なので、ぜひ、あの、w o r を、あと、皆さんを、えっと、解けてみてください。あと、ニュースペーパーとフットボールが、えっと、そんなに難しくない問題ですが、実装はちょっとめんどくさくて、まあ、あの、やってやってみれば、きっとできると思います。はい。で、えっと、先週、まあ、これは、 去年も同じだったんですけど、どんどんどんどん、あのこの従業が進む と,、えー、と、タイムリミットで e シ c e e d がどんどん出てきます。で、タイムリミットで e シ c e つまりプログラムが遅すぎるに対して、なんか、ちょっといくつかのコツで、プログラムが少し早くなることについてお話ししたいと思います。特に Java ですよね。Java は C++ と比べてちょっと遅いですので、 その Java が、えー、ともう少し早く使えるためにいくつかのヒントを集めました。まあ、例えば一つがね、あの、string、文字列を、えー、と文字列処理をしているときに、ループの中で、えー、と 文, 字列をあと文字列を変更しないでください。例えばこの A がいくつかのあと部分、文字列の部分で足すときに、まあ、こういうふうな書き方をするでしょう。 あと、フォア文で、えっと、i を回して、で、そこで、なんか、a が文字列と考えて、a プラス、a イコール a プラス b これ繰り返すと、Java だとすごい遅いです。なぜかというと、これは、あの、新しいオブジェクトをどんどんどんどん作って、そのオブジェクトを作ることになんか時間がかかります。それを、まあ、こういうふうなループを書きたいときですと、この書き方じゃなくて、String Builder を使ってください。 ストリングビューダーって何かというと、あのいくつかの文字列は一つのオブジェクトに入れて、最後にこのストリングビューダー、チューストリングで一気にすべての文字列を足します。ストリングビューダー、なんかこのあと、ストリングの足し算のフォア文で、ストリングビューダ使うと倍ぐらい速くなりますので、ぜひこれを覚えておいてください。あと、あのアレ l リストですね。あの アレの中にある値が入ってるかどうかをテストしたいときですと、あと、コンテイ a を試しています。例えば、あと B、A の中に B を探したい。いくつかの B を探したい。これはまあ、その CD の問題、例えばですね。で、えっと、A contain B の関数が、えっと、O of N。つまり、コンテインが A のすべてのアイテムをチェックしますので、割と遅い。 で, す、ねであの、検索が多いときのときですと、えっと、アレイリストのコンテインツじゃなくて、ハッシュマップのコンテインツを使ってみてください。ハッシュマップが、まああのそのハ、ハッシュマップのフォア文が、とハッシュマップのイテレーターが、まあ問題、それなりの問題があるんですけど、そのコンテインツをテストするときに、ハッシュマップのコンテインがすごく早くて、えっと、ぜひ使ってみてください。 あと、あと、ファイトでもと、タイムリミットデクシーデドがあり、えっと、見つかってる人もいると思いますので、あと、ファイトをもっと早く走るためにいくつかのヒントを集めました。まあ、まずは、まあ、ファイト n は全体的に C++ が倍ぐらい遅くなる可能性がありますので、えっ、ー、と、ぜひ、えっ、ー、と、アオゴリスムをもっときちんと書いて、ちゃんとプルーのしましょう。ですね。 です。そのプルーンのするために、まあ今日も少し話しますが、ゆっくりば問題を、問題文を読んで、どこでプルーンできるのかを読みたいですね。例えば、CT の問題の場合ですね。去年が、なんか今年は CD は、あの、課題の中に入ってないんですが、えー、っと、まあ、これで、その、なんか、 成績にならない問題の中で、この CD が入ってますですね。この CD が、まあ、あの、アオゴリズム的にとても簡単な問題ですがと、時間制限が相当厳しいなので、うまく書かないと解かない問題です。ですので、あの自分がどれぐらい、あと、それぞれの言語の機能を使って、早くプログラムを書けるのかの試しに対していい課題となります。ですね。で、えっと、例えば CD の場合ですと、 インプットが順番できます。もう順番でできてきてるので、あと Python をかあと C++ で書くときに2つのアレイを作って、で、そのアレイでソートして探 索, あとルーン探索することができますが、Python だとそれは遅いですよね。ですので、Python だとそのインプットがすでにソートされてるを使わない と, あと Python で取らないので、えっとまあ、ソートされたインプットがどうやって探索できるのかを 調べておくといい、いっ面白いですね。では、えー、っと、今週に行きましょう。今週のトピックは、えー、っと検査、と探索、あ探索アゴリスムです。えー、っと、サーチベイズドアゴリスムです。で、えー、っと、その、サーチベイズドアゴリスムの中で、四つを着目したいんですね。まずは、えー、っと全探索。 まあ、あるあと、全員探索、すなわち、ブルートフォースというアグですね。次は、ディバイドコンクア。ディバイドコンクアの代表的なアドリスムは、まあ、微分探索。ですね。あとは、あとグ、グリーディー、グリーディ法、グリーディ法のグリディ探索。で、最後は、ダイナミックプログラミング、動的プログラミング。動的プログラミングが次回のコースですので、今回のレクチャーは、えっと、最初の3つを えーとですまあ、まず探索問題って何ですかですね、まあ、探索問題が、えー、と毎日の生活でもあると思うとかの例を挙げると分かりやすいと思いますが例えば出かける時に忘れ物ないかそれは、まあ、探索問題ですね例えばなんかあの自転車の鍵とか、えー、と財布はどこに置いたかを、まあ、探す時に いくつか、まあ、家 の, ベ ッ, のベッドの上とか、その、お風呂の中とか、テーブルの下とか、いくつかの場所に探して、えっ、ー、と、どこかに探し物を見つかる。ですね。それは、っと、そう考えると、探索問題の中で、オブジェクティブ、目的、それは探し物、鍵、財布とかですね。 それも探しているものはオブジェクティブと言います。あとは探索空間。探索空間というのは、そのど、どこで探せるどこで探せるのすべての場所ですね。つまり、なんか家で鍵を探しているときに、それは家のすべての全箇所です。重要なところが、探索、なんかもと探索問題を解くときに、探索空間の定義は一番重要なところですね。例えば、 家を探索して、家, と家で鍵を探しているときに、ぜひあと、冷蔵庫の上にないって考えて、冷蔵庫の上に探さないっていう決めて、最後は冷蔵庫の上にでした。それはあの探索空間の定義に失敗したからで探索問題は解けなかったです。同じくプログラムを書くときに、 探索空間って何ですかってよく考えてプログラムを組みましょう。では、えっ、ー、と、さっきの定義を見ると、探索問題がいくつかの回答を何かの順番でチェックして、最後に、えっと、解決を、えー、まあ、なんかその、答えを見つけます。ですね。そう考えると、それぞれの回答が 正しい、それとも間違ってるの、えっと、セットすることができます。または、正しいと間違ってるじゃなくて、true, false じゃなくて、そのクアリティスコア、quality score 評価、なんか、評価関数を与えることもできます。で、えっと、その、すべての回答のセット、まあ、つまり探索空間が、ソートができます。何かソートして、そのソートによって、 のプログラミングチャレンジの問題でも他のプログラムでもあとなんか実世界の問題でもこういうふうな定義であの説明することができますですね、まあ、実は最後に見るんですがこれはプログラミングチャレンジじゃなくて研究の中でも使うアイディアですのでとてもいいモデルとなります では、いくつかの例を見ましょう。先週の問題の中を見ると、第1種目のトラフィックライツと第2種目のファイルフラグメンテーションが探索問題として、えー、と見れます。ですね。例えば、あとトラフィックライツが、えー、と何秒、いつ、なんかそのいくつかの信号がと同時に青になる。 っていう問題です。それは探索問題として考えると、いつ時間が S1 から1万8000から1から1万8000までを考えて、じゃあ S イコール1を調べて、あの、信号は全て青かどうかをテストする。じゃあ S イコール2を調べて、えっと、信号は全部青かどうかをテストする。じゃあ S3 を調べて S4、5、6、1つずつ S をチェックして、 ようやく、えっ、ー、と、正しい S を見つかる。それは S で、っと、信号を探索している。っていうこと、っていうことです。次は、ファイルフラグメンテーション。ファイルフラグメンテーションが、いくつかのバイナリ、バイナリ文字列が与えて、で、それを、っと、バイナリ、あと、そのすべてのとフラグメントをソロ文字列をと探すことが必要です。この中の 探索空間が、えっ、ー、と、すべての、えっ、ー と, えー、と、バイナリーの文字列に入っています。まあ、あの、ファイルフラグメンテーションは後でもう少し細かく説明しますので、その時にはぜひ見てください。じゃあ、前の2つの問題を見ると、どの問題でも、えっと、あの、search 問題で説明できる問題、なんでも、その search a l g で解くことができます。 実際スチャウグリスムがその123で、1234で、えっと、流れます。まず、探索空間を層として、順番に変えます。で、N がその探索空間の中のインデックス。最初の探索空間の回答を取ります。で、最初の探索空間の回答を作って、で、その作った回答をチェックする。チェックして、これは問題の答えであるかどうかをテストして。問題の答えであれば、 まあ、これで終わり。でなければ、じゃあ N が2にして次の回答をチェックする。まあ、これはとても簡単なアオグリスムなんですけど、このアオグリスムを受走するときに、いくつかを考えないといけないことがあります。例えば、まずその答えを作るって何ですか、ね、?N からどういうふうにその答えを作れますかあと、一気になんかメモリーでどれぐらいの答えを保存する必要があるかですね。あとは、前も言ったんですけど、 いくつかの答えがある。つまり、探索空間のサイズはどれぐらい大きいですかそして、えーと、探索空間の層と方法、順番に並び替える方法は何ですかで、探索空間が大きすぎると、一部の答えがスキップできるかどうか。ですねあ。あと、プログラムを書くときに、答えは一つだけでいいですか複数の答えを出す必要があるか それはあの課題を読むときには必ず見ないといけないですね。では、とファイルフラグメンテーションの問題に戻りましょう。じゃあ、ファイルフラグメンテーションが前のとジェネラル・セーチ・アオゴリズムで解けてみましょう。ファイルフラグメンテーションのアイディアは、インプットがこれですね。いくつかの文字列の部分です。00111100。100 11000000001 000ですねあの。課題文を読むと、これは元の、えっと、同じ、えっと、文字列があって、それを憧れて、そのフラグメントが、えっと、混ぜました。で、そのフラグメントの元の文字列を探したいということですね。で、<笑>えっと、出力がなんかその全てのフラグメントをペアリングできる。 えー、と文字列ですこれはまあちょっともう少し、えー、と説明しましょう。さっき の,、えー、ともうさっきの例を見るとここに書きましょう。イ答が001100ですね、はい。じゃあ、ここで001100。えーとゼロゼロ これは答えの問題ですね。この答えの問題から、インプットデータを、これは左ですね。インプットデータを書きま、書きます。インプット。例えば、えっ、ー、と。色変えて、お。お、色変えない。 じゃ、インプット1が、例えばここで切ると、インプットが001100ですね。で、次はここで切ると001100。ここで切ると001と100。まあ、このフラグメントがインプットです。実際のインプットが元の 文字列が見えないんですね。インプットで見るのはここだけです。で、こここの文字列からこれを再現したい。ですね。これはファイルフラグメンテーションの問題の目的です。では、実はこれを文字列を知らないので、まずこの文字列のサイズが重要。まあ、これはとても簡単です。このすべてのフラグメントを取ると、元の文字列 の, のサイズが一緒ですので、 一番小さいフラグメントと一番大きなフラグメントの長さをとって、まあ、これは5、これは1。一番小さいと一番大きなフラグメントの長さを合わせて、私たちを探している文字列のサイズが6となります。ですね。では、探索問題として解くと、この6ビットの文字列を全て試します。 じゃあ最初は 0,0,0,0,0,0. で、これを見て、まあ、ここの 0,0 はここに入りますよね。えっと、ここは 0,0 入りますね。で、次は 0,0 だけはないですので、じゃあ 0,0,0,0 はダメということがわかる。じゃあ次、えっと、これは n イクワル1。じゃあ n イクワル2。あ n イクワル0にしましょうね。じゃあ n イクワル1。 00001 000。で、これはまあ、ここは00入るけど、この00001はないから、まあ、これもダメですね。じゃあ、n が2。まあ、これは000010 00ですね。で、これは000010。この10が、010がこの中にないから、これもダメ。で、n3 とか、n4 とか、これをいて、 いつかこの n1248 ですので n12 になったときにこれは001100ですのでこれを試すとあの001100これは OK でしたねで次は001000110プラス0これも OK ですねでこれは001と110001と110100これも OK ですので、m 1 2が正しいということになります。こう見るとあの、この問題を解くのは難しくないでしょう。ただいくついく、1つずつの文字列をテストすることができます。もちろん、この文字列が本当に答えになるかどうかを確認する関数を実装するには、まあ ちょっと、あの、時間かかるかもしれないんですけど、まあ、そんなに難しくはない。ただし、別問題があります。この文字列すべてチェックするには、どれぐらい時間がかかるここの探索、この探索空間が相当大きいでしょう。n の、えっと、2の n 乗ですので、例えばこれは、えっと、2の6乗となりますので、相当大きいですね。 まあ、ああの、この、ジェネリック・サーチ・アウゴリスム、ま、あこの探索アウゴリスムだと、えっと、ファイル・フレグメンテーション問題の回答を見つけ、えっと、見つか、えを見つけます。ただし、えっと、サイズを考えないといけない。例えば、ここの、えっと、この問題ですと、探索空間が、えっと、すべての、えっと、バイナリー、二乗、えっと、バイナリーの文字列ですので、 サイズが n なので、O of n スクエア。で、これはどうやって、えっ、ー、と、一つをチェックするとまあ、すべての、えっ、ー、と、フラグメントが二つずつ取って合わせてチェックするので、えっ、ー、と、チェックのコーストが O of c の、えっ、ー、と、m の2かける2対2の、えっと、組み合わせです。ですので、えっと、さっきの探索アーグリスムの、えっ、ー、と、ラーニングタイムが O of n の2乗かける、えっと、m の2対2の組み合わせとなります。これは、まあ、つまり、その探索、探索アグリスムのコーストが探索空間のコーストかける、えっと、着関数のコーストです。で、n と m がわかる、n と m のサイズがわかると、このコーストがどれぐらい大きくなるとわかって、 で、このアオゴリスムは本当に使えるかどうかを判断できます。じゃあ、えっと、もう少し全般的に探索、と探索アオゴリスムの考え方を、えっと、練習しましょう。ですね。この1234が1234の問題で、すべての問題が、入力が同じです。入力が、えっと、相当されてないアレイ A。 で、あれ A が N 数の、えっと、インテジェが入っています N がなんかさ。N が1万以下です。だから A が1万以下のインテジェが入っています。AI が0から10万までの間です。では、えー、っと、それぞれ1から4の課題に対して、自分で探索空間のサイズを考えてください。あとは、 着のサイズを考えてください。で、チのコースと探索空間のコースと合わせて、この、あの、この問題1、2、3、4を探索アーゴリスムでどれぐらい時間かかるのを考えてください。1は、えっ、ー、と、A の最大値と最小値ですね。2は、A の最小値の、えっ、ー、と、K, K 番目の最小値です。 最低値ですね。で、3が、largest gap。一番大きな距離 G。例えば、X と i A の中の XY と考えると、G の XY が X-I となります。では、A の中で、すべての、えっと、AI をとって、一, あと一番大きな G はいつ、いくつでしょうか。で、4が、えっと、 一番長いの increasing subsequence, LIS を探す。例えば、LIS って何ですかというと、A が3、2、5、1、4、2、3、5、7、6、10とします。この中で、サブセットをとって、その順、えっと、どんどん大きくなっているサブセットの一番長いサブセットはどれですか、まあ、この A の中で、この1、2、3、5、6、10がサイズが えっと、6ですので、A の中の一番長いの、えっと、インクリージングサブセクエンスとなります。では、えっと、自分で、1、2、3、4のサイズを考えてみてください。はい、続けます。じゃあ、1ですね。 A の、えっ、ー、と、最大と最初名を選びます。これは O of N ですね。なぜかというと、えっ、ー、と、A の一つずつチェックして、で、えっ、ー、と、一番大きいと一番小さいをキープする。まあ、Max と Min の変数ですね。で、Max、新しい AI が来ると、Max と Min、えっ、ー、と、Max の変数と Min の変数と比較するのは O of 1ですね。ですので、全てをチェックすると O of N。 まあ、これは簡単ですね。じゃあ、えっ、ー、と、K 番名の小さいな値を探すことです。これは、ま、二つのやり方を考える。一つが、えっ、ー、と、K 回、えっ、ー、と、一番小さい値を探して、あ見つかるときにその一番小さい値を抜けます。それは、えっと、O of n る k ですね。えっ、ー、と、前の O of N で、K 回を繰り返すと、O of NK。 ただし、えっ、ー、と、k が、えっと、サイズがわからないので、最悪の場合だと、えっ、ー、と、o of n 二乗となります。もう一つのやり方は、k と関係なくて、えっ、ー、と、a をソートして、で、えっ、ー、と、k 番目の、えっ、ー、と、値が、k 番目の小さい値となります。それは、まあ、sort が n ログ n ですので、こちらのコストが o of n ログ n。まあ、見てる通り、 同じ探索アオゴリスムですと、えっと、やり方を少し変えると、あの、たぶん前処理で、あと、えっと、A をソートすると、アオゴリスムが速くなります。じゃあ、えっと、largest gap。さっきの largest 大きい、一番大きなギャップですね。大きなギャップの一つのやり方は、すべてのペアをテストする。と、えっと、A1 と A2、A3、A4、A5 とか。 A2 と A3、A4、A5。A3 と4、5とか。ですね。こうすると、えっと、O of N の2乗。そうなります。ですね。まあ、すべて2回を走っているからです。だけど、少し考えると、えっと、まあ、A はすべてインタジャですので、A の中の大きなギャップが、最初値と最大値の間です。maxim A。 マイナスミニマムイが最大のギャップ。ですので、実は問題3が問題1と同じです。その考え方もとても重要ですね。なんか、あの、2つを探してるじゃなくて、ギャップを探してるじゃなくて、マックスムとミニマを探してます。ですので、えっと、探索空間の考え方を変えると、O of N2 乗から O of N2、えっと、オグリスムが速くなります。4が、Longest Increasing Subsequence。 ですねまあ、あの一番単純な考え方からいくと、まあ、サブセクエンスですので、すべてのサブセクエンスを探します。すべてのサブセクエンスが N サイズの、えっと 2, 分えっと、2分の文字列です。ですので、O of N の2乗ですね。だから簡単な前探作だと O of N の2乗となります。それはとてもコストが高いですので、 まあ、来週ダイナミックプログラミングで、この問題も見ますが、ダイナミックプロ動的なプログラミングで O of N の2乗があります。でもう少し探すと、グリーディー法のあとアルゴリスム、LAI のためのグリーディー法のアルゴリスムがあります。それは O of N log K。それはぜひ自分でえと調べてみてください。では、次、それぞれの 全探索とグリーディー法と、えー、っと、微分探索を説明します。それは次のビデオでなります。またその時に見ましょう。